退屈ならならなってあげようか結構当たるのようちの子達は嫌がるけどね私の秘密を知りたいダメよ私素敵な男性に嘘をつけないの<笑>みんなで楽しく飲みましょう特別なプレゼントよ特別な日にしてあげる私だけのけもの 昇る心地にしてあげる<笑>さあみんなで乾杯よあなたの哀れな運命に乾杯<笑>うんさあみんなで乾杯ようんえっ なあ私がシロフの時に会いたいじゃあずっと私に会いたくないってことかしら傷つくわうん冗談よ